はい、それでは、金魚の進化発生学パート3、ゲノムと遺伝子について、えー、皆さんと一緒に考えていきましょう。私は台湾の中央研究院の臨海実験場で、金魚の研究をしております、太田金也と申します。よろしくお願いします。えー、っと、まあ、このゲノムと遺伝子について語っていくわけですけれども、まあ、最初この、このフレーズから始めていきましょうか。 倍の倍まあ何のこっちゃって話ですけれどもその一番最初の項目セクション3の1金魚は異質4倍体ですとで4倍体っていうのはその進化の過程でゲノムのサイズが倍になった場合にね4倍体って言われるわけですでも倍って言ったらただの倍じゃないかっていうふうに思うんですけれども えー、とそうではないと、まあ。っていうのは基本的に人間とかまあ普通の深刻生物っていうのはその2倍体なわけですよね。体、えー、細胞は2倍体と。でそれが倍になるわけですから4倍体と言われるわけです。で異質4倍体っていうのは雑種に伴うゲノム重複、いわゆるアロタアロテトラプロイダイゼーションによって生じたあ生き物のことを異質4倍体と言います。で同倍体って っていうのは同、まあ、4倍体か雑種によらないゲノムの重複テ、オートテトラプロイダイゼーションによって生じた4倍体のことを同質4倍体と言います。同一種のゲノムサイズがまあ、普通に2倍になる場合ですね。これ雑種によらない場合です。で、えー、と倍数化の例、4倍体になったり3倍体になったりする例っていうのは自然界でもまあよく知られて、特に植物には多いと。 は虫類、鳥類、えー、哺乳類の場合、ですね、飼育の染色体が著しくこう分かれているため、あまり見られなくて、えーと、それ以前の段階の魚類とか、両生類ではですね、あの よく見られると。で、脊椎動物の共通祖先で倍数化が起きたんじゃないかっていうふうに考えられてます。あと人工的にですね、減数分裂や第一卵活を阻止することで人工の人為的に作られて倍数体を作ることもできます。あと、ギンブナの3倍体クローン集団なんていうのもあってですねあの、そんなにレアなイベントではないと、そこそこ起きてると。 でえー、っとさっきその冒頭から倍の倍だっていう話なんですけれども、その有性生殖を行う深刻生物であれば、基本的に両親から染色体をそれぞれ受け継ぐわけですね。だから体細胞のゲノムっていうのは、両親から受け継いだう同染色体が入っているということなので、体細胞は普通2倍体なわけです。でそれがさらにに倍になって たのが4媒体であるってことなんでですねでこう話してると結構混乱してきちゃうので人間は46本ゼブラフィッシュは合計50本の染色体を体細胞に持つっていうことなんですけども、まあ それをですね、まあ、うまく表すことができないかって半数になった時につまり精子とか卵の場合は半分なわけですけどこれ人間とか、えー、魚の場合、まあ、それぞれのステージでですね その生きていく段階のステージでですね、その染色体の数が増えたり減ったり、ゲノムの総量が増えたり減ったりするので、混乱が生じると。なので、人間の体細胞は染色体数 2n イコール46でとか、ゼブラフィッシュは 2n イ, ケる5イコール50でというふうに表現することでね、2n っていうのはその2倍体の時に、2倍体の状態の時に50と表現して、ですね、混乱を避けると。 なので、えー、生子とか卵子みたいな半水体状態だと 2n イコール23っていうふうに書くと、まあ、こう書くことでですね、この生き物はその体細胞の中に染色体がいくつあるのかなっていうのが分かるわけです。で、問題の、えー、その4倍体、異質4倍体の 金魚なわけですけど、2n イコール100で、それに対してゼブラフィッシュが 2n イコール50と、で、鯉も同じく 2n イコール100ってなっているので、ゼブラフィッシュと比べると染色体の数が倍になっているということがわかります。で、これゲノム全部呼ばれ読まれてて、で、遺伝子の数も倍になっているってことがわかっています。で、興味のある人はこれスキャンしてみてください。 でちょっと今までですね、あの毛色が違ったその遺伝子の話が出てまいりましたけども、ここでですね、ちょっと豆知識的に DNA ってどうやって取るんですかっていうことを話しておきます。あの筋肉とか血液から DNA はもちろん取ることができます。でそうすると綺麗なね DNA が取れるんです。実験に使いやすい。でただ、そのやっぱり筋肉とか血液だとこう魚をね傷つけてしまうわけですね。あの場合によって死んじゃいます。でできればこの殺さずに、 傷つけずにですね、まあ、遺伝型を調べるとかゲ ノ, ムこのゲノムを見るみたいなことをやりたいわけですね。でそうしたときにはですねうろこやヒレからですね DNA を抽出します。 で、ヒレやウロコは再生してきますんでね、切ったりとか、ちょっと剥がしても、そこからこう、よみがえってくるわけです。この個体だと白くなってますね。ちょうどここのところでパチッと切って、で、ほっとくとこう、こう再生してくる。で、再生してきたところが、この個体だと白くきれいに見えてますけど、こういった形でですね、DNA を抽出できます。で、一旦 DNA を抽出してしまったらですね、PCR とかをしてですね、遺伝型を調べるわけです。この生き物は、 どういう遺伝この生き物のこの遺伝子はどういう遺伝型を持ってるかなっていうのを調べます。でまあこれ PCR って何ですかとか、まあ、PCR どうするんですか的な話を、まあ、長くやっちゃうとあの、まあ、なかなか大変なんでここに適当な動画あげてますんでなんとなくイメージをつかんでいただければいいです。 次セクション3の2、えー、遺伝子の系統と種の系統は同じかっていうふうな問題なんですけどもあのもし1つの遺伝子が増えもしなければ消えもせずでいろんな個体の中に同じように持たれていてで少しずつ変化するのであればあの非常にわ わかりやすすいわけですよねこの遺伝子どれだけ変異入ってますか ?3 です。この遺伝子は何ですか ?4 ですとかそういう簡単な話だったらね徐々に変わっていったんだなとかっていうのでものすごく分かりやすいんですけどそうはいかないと遺伝子が重複するとものすごくややこしくなります。で異質4倍体になった時に えー、とゲノムの中で遺伝子がどういうふうに進化していくのかそれは種の文化とどういうふうにですね、えー、関わってるのかっていうのを模式非常に簡単な模式図で示したのがこちらです。特に異質4倍体なので、えー そ の, その生き物の、まあ、この場合は鯉と金魚ですけれども、そ の, その金魚と鯉の共通祖先の段階でですね、異質4媒体が生じた。っていうことはですね、違う2つの異なる あの種類のイと金魚の共通祖先からあの特定の遺伝子を受け継いでいるわけですね。この場合、まあ、遺伝子 A を受け継いだとしましょう。で遺伝子 A をあの種1から受け継いだのと、遺伝子 A の同じような遺伝子 A の種2から受け継いで、それがその後どうなったかという話になりますで。ここで大事なのは、あのー、種1 1から受け継いだ遺伝子も種2から受け継いだ遺伝子 A もどっかで鯉の系統どっかで金魚の系統に入っていくわけですけども遺伝子が分かれるのとその種が分かれるの種がその生殖的隔離が生じてもう2つ交われなくなるのっていうのは全くもって同じタイミングで起きないわけですね。 で基本的にその種が分かれる前段階で種文化が起きる前段階で何、まあ、となくバリエーションがあって特定の、まあ、この緑の線でやったら上で上みたいなやつがこの金魚に行って下にこの鯉の方に入っていくやつがどっかでその種文化の以前に分かれるだろうっていう話になります。でそうなってくると あの種が分かれる前に遺伝子がもうすでに分かれちゃってるから同じ生き物にもかかわらず、ね、同じ生き物にもかかわらずもしくは同じ遺伝子にもかかわらず同じ生き物の同じ遺伝子が、えー、系統字を書いた時に同じようなそのグループ分けになるかっていうとそうはならない場合がありますよという話ですね。このこういう系統字を導くわけですね。えつまりその鯉という生き物に持たれて ているここで仮想的に SP2A っていう適当なそのスピーシーズ2の A 遺伝子っていう適当な名前つ付けた遺伝子がありますけどこの遺伝子っていうのは金魚の中に持たれているけどもこれと最も近い遺伝子は金魚の遺伝子ですかって言われるとそうではなくて鯉の SP2A っていう遺伝子と近くなるよっていう話です。そそれはその 種が分かれる時ときと遺伝子が分かれるときの順番っていうのがゲノム重複がでを考えるとこういう順序になっていくので、まあえー、ちょっと直感的に分かりにくいような系統関係を導くってことになります。よろしいいですかねはい で、言葉の確認。ちょっとさっき言った説明っていうのが非常にその、口でこうね、日常使う言語でどう分かれた、ああ分かれたってことをこう説明していくと、もう簡単に混乱が生じてしまいますので、あのこの下にある6つの言葉をこう確認しながらもう一回考えていきましょうか。遺伝子、人。まあ、これもピンときますよね。 遺伝子なんだ。まあ、うん、ちょっとぼんやりした言葉だけど、遺伝子っていうこと を,、ま、を全く聞いたことのない人がいてたら、まあ、とりあえず早速ググってください。で、その次に遺伝子ザ。 って言葉これローカスっていう言葉があって次に対立遺伝子っていう言葉が出てくるこの3つの言葉似たようなものを言ってるような気がするんですけど全然違うんでねこれもう早速聞いたことないとかこの違いよくわかんないって人は早速ググってくださいでさらにそこにホモログオルソログパラログっていう3つの言葉が出てきてこれは遺伝子が分かれた時にとか遺伝子がどういうふうに進化してきたかなっていうのを見るときによく使う言葉ですでまあこれ簡単にググって自分でも もググって大体巷たではどういう説明されているのかなっていうのを。 列してみたんですけど、まあ、遺伝子っていうのは遺伝配列にコードされてる遺伝情報まあ な, なんかぼんやりはしているけど、まあ、DNA の中に何か書かれてるんだなっていうのは分かると思いますで遺伝子座っていうのは何かっていうと、まあ、当然遺 伝, 子遺伝子座なんでその DNA の上のどっかに何かがあってそれが遺伝子座と呼ばれてるわけですけどこの場合特定の遺伝子または遺伝子マーカーが存在する染色体上の位置、まあ、つまり場所を指しているわけですねで対立遺伝子っていうのはあり っていうのは。 その同一の遺伝子座にあるけれどもそのお父さんとお母さんと遺伝子を受け継ぐわけだからお父さんとお母さんが必ずしも全く一致する遺伝子があるとは限らないちょびっと離れてるかもしれない例えば A 型と B 型とか A 型と O 型とかまあああいう血液型とかもそうですけれどもあの母型父型で違う遺伝子で変異があった場合それは相互に区別できるだろうってその相互に区別できて同じ遺伝子座に乗ってる、えー、こう変異体があった だとするならばそれらをありると 呼ぶというわけです、すでこれいいですね。これは一つの種の中で、まあ、見られる。で、次のホモログ、オルソログ、パラログっていうのは、この種を超えて遺伝子を比較し始めるときに大事になってくる言葉で、ホモログっていうのは、まあなんとなく緩い定義で相当な遺伝子で、まあ問題ないと思います。で、オルソログっていうのは、異なる種に持たれている最も近い過去に祖先を共有している遺伝子。で共通祖先、その一番近い共有、共通祖先で持たれてるっていう。 その遺伝子のことをオールソログと呼んでパラログっていうのは遺伝子の重複の後にできたオールソログでないけども相当な遺伝子というオールソログでないホモログをパラログって呼びますよというこの言葉はあの押さえておいてください以上です今回の動画でもうわけがわからない置いてけぼりになりました